ちのが葉は小さくて。はにががっってるるこうでいいすね時代乗感じが、うん、逆輸入だ、まあ、がこの品種もいっぱいなんです、ね、<笑>ういうのなんち 映ってる2人ともギリギリだけどもうちょっと寄ってほしい今日オリーブを僕買ってきたのエルグレーゴって書いてあるそうこっちがエルグレゴでこっちがコロネイキっていう樹種ですよね身が違うんだこれなんかね破傷が違うっぽいですねまあオリーブでちょっと盆栽を作ってみようっていうので2つあるのでパンダさんと川崎先生どっちやるか、うん で、まあ、盆栽作ってみようというコーナーです。どうでしょうね。多分、ね、二人同じような受験なが。そう、ちょっとねになっなよ、ちょっと受験似てるんですよね、これね。まあ、それはそれで、いいんじゃないですか。ということで。いきましょう。 カメラワークが難しいこれ砂だね。砂,、うん、砂なんかアルカリ性がいいとか言って、うん、で砂がいいって言ってたんですけど砂の理由が普通の土だと根が成長しすぎちゃう盆栽だったら植え替えのほら回数が違うからそうそうそうなんかすごいなこれもうちょっと来ちゃう、うん あ、う、あ、ん、う、こうみたいな。こうみたいなやつです芽張、ね、りって作れるんですかね、オリーブは。まあ、作れると思えば作れるんじゃないですか、ね。結構、横に広げる。結構、なんか、ここ、ここでパンって切っても、生えてくるそうなんで。ああ、道具切りしやすい。そう、だから、ミニ盆栽も作れるかもしれない、うん。結構立派ですね。かなりか、かなり太い。これは、なんか、こう、こうぶみたいになってるんですじ、うん。作業的には、針金、ね。 針がっっっててててるかかこれれちょといいののののでけなならは同じ位置みた一個ずつずつく二股二股。 どう作るっていうかわかんないから、もうとりあえず下になると思われる枝と葉っぱを今選定して、同じようにいつもと同じように作っていく。<笑>難しいなこれ。難しい。<笑>これ取っちゃだめ、ね？はい。さ<笑>しきも結構。そうすぐつくらしいんで。早速つくのこれ。はい。 あります？オリーブの盆栽見たことないね見たことないあるんじゃないですか何かねある、うん、っぽいでそこのオリーブ買ったところだと海外から輸入するやつは癖ついてるんですよ海外の人がオリーブ盆栽として作ってるのを逆輸入してるっていう感じでした、ねうんうん、初めてだよ先生も初体験、うん、初体験だからどこぐらいのがるかわかんないね、うんうん、柔, らい柔らかいんですやらかいんすかね、うん なるオリーブは5月から6月ぐらいに花が咲くそうです。だから <ペー>そうもう終わってます花はキンモクセイによく似てるそうですあもういい、ね、あと実ですよね<ペー>収穫は秋秋から冬にかけて収穫植え替えは3月から5月ぐらいだそうです<ペー>うじゃあ普通の臓器とあんまりそうですねはっとみ一緒ぐらい暑いところも寒いところも結構耐えるんですよ<ペー>はいはい大丈夫うんマイナス1 0度ぐらいまで大丈夫だそうです<ペー>やっぱ土はアルカリ性がいいって書けますね あとオリーブ業界だと針金かけずにひで縛って下げるみたいなのはよくやるみたいな、うん、そっちの方が効率的なんでしょうねうん針金だとすぐ食い込んじゃうっていうことを言ってましたね、うん、ただやっぱそういう作業はするっていうことですよねうんその業界でも一を変えるとい う, そ う, そうやっぱ樹形をきれいにしたいみたいです折れたちょっととねじろうとして折れた うん、ちょっとやらかいときってちょっとさくいねそう大丈夫だったんだけどそうねじると、うん、折れた実はね僕もちょっといじってたんですけど、うん、やっぱなんか柔らかいんだけどポキッといくそうそうそうそうそっそうそうそうん。うそうそうそ<笑><笑><笑><笑><笑>うそうそうあうそうそううう 普通ののここめるるるとと緩やかにに曲げる感じ普通これが趣味になって い, っこは細かいの、ね、そうですね粘りが。 元からもうそれもいいですけどねど っ, ちどっちでもいいです。うんどっち アルカリ性が好むということなんで炭 入, 入りの土、えー、こんなのが 心拍も合うんですかき た,、ね、た完成待ってます開けちゃうよ、えー、完 成, 完成 どう、どうでした、作ってみて。幹が柔らかいんで。意外とこう作りやすいかな意外とながら、もとらどっちも太くなってる。同じだね。これも、これこうなったよね。そうそう意外と癖もなくできたのかなと思うけど、葉っぱの出方が特殊ですよね。だから、それがうまくできるのかな。うん技量が必要かな。なるほど。でも、これを盆栽として楽しむ分には、うん、結構誰でもでき。 簡単にできるんじゃないかなと思います。はい。雨がすごいですね。雨が降ってきたんで、あ、うん、や, やば い, いや。ちょっと突然の大雨なのでここで終わりたいと思います。<笑>ありがとうございました。<笑><笑>大きな頭をさえて。